じゃあみんな決まったので実際に作業の仕方を説明しますでここを聞いとかないと何か作業の時間ですってなったんだけどどうすればいいかわからないっていう人が毎回何人か出るので聞いてちゃんと入れるようにしてくださいで今何かやりたいことあるかもしれないですけど後で作業の時間あるのでその中でやるのが賢いと思いますはい でこれから今決めた OSS を動かしますそれの動かし方を説明しますでポイントが作業メモを書くっていうの多分今までやったことないと思うのですここが一番あの大事になりますで書くっていうとどう書けばいいんだみたいな話になると思うんですけども基本的には何かやるごとに書いてくださいで何かやるごとに書くってどのくらいの頻度だよみたいなのもこれから でもするのでそれを参考にしてください。で、それを見とかないと。あの作業時間終わったけど、何もメモしないみたいな状態になって、あのその後辛くなるので、あのやり方覚えてから作業入ってほしいです。で、まず最初に作業メモを書く場所を作ります。ですね。で、どこに作るかを今から url を貼りますね。 えー、っと今貼ったやつのところに一、えー、つ「イシューっていうのを作りますで今から私こういう風にやりますよ」みたいなのを見せるのでその後みんなでまた一緒にやる時間を作ります<咳>ここに「ニューイシュー」っていうボタンがあるのでまずこれポチッとしますでするとなんかここら辺にすでになんか書かれたやつが出てきますでその上のところに「 タイトトルのテンプレートがこうありますでそれをここにポチッと入れますでその中にこうドルッコみたいなこうなってるとこあるんですけどもここは自分で評価してくださいなのでここでロケーションとかって書いてるやつは東京になるしえー イヤーは2017になるしみたいなことをしていきますで、えー、7月29日でアカウント名は自分のやつですねで OSS 名 は, は私決めてないですねえー、じゃあレビーにしますっていうふうな感じでやりますでこれであまあ するとこんな感じですけど、ここだけ埋めたらサブミットニューリッシュというところが登録されるので作りますでいいです。ここをまず作ります。いいですか？やることはもう一回復習するとここにリンクがあるのでここいきます。でここに右側にニューリッシュだったのでこう作ります。で タイトルのテンプレートがあったのでこれをコピーしてきてこう埋めていきますで登録 OK ですかじゃあやってみましょうまずは RL をリンクから辿っていってくださいあでビギナーの人たちだけでいいですサポーターの人は作らなくていいですサポーターの人たちはこう周りを見てあのそれでいいねみたいなのとかをフォローしてください